はい、えーと、今日はですね実際にあの僕が以前使っていたパソコンをここに持ってきました。でまあもう10年以上前に使われていたもので、まあ、古いかなり古いといえば古いんですけれども、まあ、あのパソコンの基本的な構造というのはあの現在も皆さんの使っているものと大差はないのでしかもまあこういった形で少しえっ、ー、と あのまあまあ、少し見やすい形になっておりますので、これを使って紹介したいと思います。えー、なおあの、やはり前の方でない と, あの、えー、っと、様子がよく見えないと思いますので、一応あのカメラで撮ってですねあの、こちらの画面に少し拡大しておきましたので、見てください。あと、まああの、それでも多分、後ろの人はちょっと見にくいと思いますあかもしれません。と一応あのこの映像もですねあの後ほどあの録画を あの公開しますので、まあ、そこでまた見ていただければというふうに思います。で、まあ、あのこちらのパソコンはですね、えーまああのまあ、Windows なども動くパソコンでしたので、基本的には仕組みは皆さんが今使っているパソコンと同じものです。えー、ただしあの、えー、大型のケースに入っていて、少しスカスカしているわけですね。でまず、じゃ あ, あの、CPU から紹介していきたいと思うんですが、 この画面の真ん中ら辺に何かこういう丸いものがあるんですが、これは何かと言いますと、実はファンなんですね。えっ、ー、と、風を送るファンです。で、なぜ風を送るかというと、CPU を冷やすためですね。で、でこのファンの裏側に隠れて、えー、今は取り出せないんですが、このファンの裏側に CPU が入っています。というわけで、えー、とその、ここに入っているはずの CPU をですね、あの持ってきました。 えー、とこういう正方形の形をしております。一応カメラの前で映すとですね、こういう正方形の形をしております。大体、ね、大きさは5センチメートル前後の角だと思いますけれども、で裏側を見ます と,、えー、と、こんなふうにですねあの、ピンがぎっしりとついております。いけばの剣山みたいな感じですね、えーと、何百本もピンがついておりまして、 まあ、このピンがです、ねあの電気、このピンを電気信号が流れて、そのコンピューターのデータですとか、あといろいろな信号がやり取りされるようになっております。あとこれが CPU です。え次に、えー、とメモリなんですけれども、えー、とこのメモリはですねこのパソコンのこの位置に入っています。少しカメラを近づけてみましょう。 えー、とこんな感じ で, ですねあの、メモリーカードが今あの、2枚ほど刺さっていますえ。ちょっと1枚取り出してみましょう。よいしょ。えーとまあ、こういった形 の, あ の, あの、形をしているのがメモリーカードです。えー、とこんなふうなあの形をしております。 であの一応、表面とそれから裏面にですねその、まあ、メモリ素子の半導体が IC がついているという形になっております。でえーとまあ、最近のパソコンはですねこのメモリもこの次に説明するこのシステムボードと呼ばれるボードにハンダ付けされていて取り外せないものもあるんですけれども。 あの以前、昔のパソコンですとか、あと最近でもあのサーバーのような大きなパソコンですあコンピューターですと、あのこのようにメモリを交換できるようになっているんですね。それで、より大容量のものを入れたりとか、あるいはより高速なメモリに変えたりということができるようになっております。はい、で、えー、とその下にあります、この、えー、と基板ですね。ここのの基板のことを まあ、システムボードというふうに呼ばれます。でまあ、このシステムボードの上にです、ね、CPU ですとかメモリですとか、あとはいろいろなあの機器への配線がつながっていると。であの全体としてあのコンピューター全体が動くようになっている形になっています。でこのクラスのパソコンですとシステムボードがあのかなり大きいんですけれども、えっと、皆さんのノートパソコンに入っているシステムボードというのはこれよりもだいぶ小さくなっていると思います。まあ、多分 えーとまあ、あのインターネットのいろいろな記事などであのノートパソコンのシステムボードの画像なんかを見ることができると思いますのであの興味のある人は見てみてください、えー、では次にですね主、えー、記憶装置メモリー行きましたが次に外部記憶装置ですね、えー、外部記憶装置の中でこれまでよく使われてきたハードディスクドライブというのがありますのでちょっとみあのお見せしますえと、ー、こ, これですね あのこういう箱型の機器ですね。えー、なっておりますで。ところでですね、このハードディスクドライブ、ディスクっていうのはなんか円盤という言葉の意味なんですが、あのハードディスクドライブの中身を見たことのある人っていうのはいますでしょうか、えー、と実際に、じゃ あ, あのディスクっていうのでどんな感じかっていうのをちょっとこれからお見せします。実はこ こ, こ, れ こ, こにですねもう一つ あのハードディスクドライブをあの持ってきました。先ほど外したものと同じ大きさのものです。でこれはあのすでもう使えなくなったので、えっ、ー、とネジであの蓋を開けました。えっ、ー、と一応ですね、あのこのハードディスクドライブの蓋を開けると一般的には製造会社の保証が効かなくなるので、あの良い子は真似しないように注意してください。じゃあこれ開けます。開けるとこんな風にですね本当にあの円盤が入って。 いるんですねで一応このハードディスクはちょっと見にくいかもしれませんけど円盤が2枚入っています。でこの2枚の円盤があの高速回転しましてでそれで、えー、ここにあの磁気ヘッドと呼ばれるものがあるんですけれどもハードディスクというのはあの 磁, 磁気でその情報を読み書きしますのでこの磁気ヘッドというのがまあいわゆる磁石ですねこれがあのディスクの上を入れあちこちに動いてあの信号を 読み取ったたりり記録したりといで、えーと、このハードディスクで、ね、3.5 インチって呼ばれるんですが、あのこのディスクの直径ですかね、この直径が 3.5 インチであることからそのように呼ばれております。えー、あと、えー、とこのディスク自体はですね、まあ、金属板だったり、あとは場合によってはガラスで作られているという場合もあると聞きます。 えっと、金属で作られているものですね、実はあのすごく硬いです、えー、なかなか壊れません、えー、なんで知ってるかというと、実際に僕が 壊, 壊そうとしたことがあったんですね、なんでかっていうと、まあ、ある先生に頼まれてその、データを破壊するために、ですねあのもう使わなくなったハードディスクのデータを破壊するために、ちょっと壊すの手伝ってくれないって言われて、あのハードディスクを壊すのをお手伝いしたんですけれどもあの、すごく大変でした、なかなか壊れなくて、という経験があります。はい それからとノートパソコン用のハードディスクはもう少し小さくてですねこういう形をしておりますこれは 2.5 インチと呼ばれておりまして僕は実際に開けたわけではないんですが多分直径 2.5 インチのディスクが入っているものと思われます最後に最近ですと多分皆さんのパソコンに一番入っているのはこちらではないかと思うんですけれども えー、とソリッドステートディスク、SSD と呼ばれるディスクです。でこれはあの、先ほどのハードディスクのようなあの円盤ではなくて、あの半導体でですねあの、情報を記録しております。でで利点としてはうんと、アクセスのスピードが速いということとあの、小さくて容量を大容量化できるという、まあ、そこがやっぱり一番の利点ではないかと思います。あと、消費電力も小さいというの利点ですね。 逆に欠点としては、その半導体の性質から読み書きの回数が、あの、にちょっと上限があるっていうことですね、性能の上で。ただしそれも、あの、何十万回っていうオーダーですので、多分皆さんが普通にパソコンを使っている範囲内では、ほぼ問題はないと思いますけれども、そういう欠点もあります。ちなみに、えっと、先ほどですね、3.5 インチのハードディスクと、2.5 インチのハードディスクと、この SSD とお見せしましたけれども、 この中で一番容量が多いのは実はこの SSD だったりします。それからと外部記憶装置であとよく使われていたのがこの DVD とか CD ドライブですね DV。DVD とかあと CD を再生記憶するドライブというのも使われておりました。現在も少し使われているかもしれません。 一応こちらのものは箱型のものでパソコンに内蔵して使うような形になっております。えー、と次にお見せするのはです、ね、昔使われた外部記憶装置で先ほど話に出ましたフロッピーディスクです。こういった形のプラスチックのケースです。で えー、っとここ上にです、ね、シャッターがありまして、まあ普段はあの閉まっているんですけれどもこれフロッピーディスクドライブという機械に挿入するとあの こ, このシャッターが開いて磁気ヘッドがあのこの中にです、ね、あの薄いプラスチックのディスクが入っていてそこに読み書きをするという形になっております。これだいたい15年ぐらい前まではよく使っていた記憶があります。今は多分 入手するのも結構難しいんじゃないかと思うんですけれども、あとですね、これ容量がどのくらいかったかっていうと、1枚あたりだい1メガバイトから 1.5 メガバイトですねだからギ。単位に気をつけてください。あのギガバイトじゃなくてメガバイトですので、あの、なんか画像音声系のデータはほとんど入らないと思います。 それからさらに時代が遡りまして、これもフロッピーディスクなんですけれども、これは5インチという、先ほどの 3.5 インチで若干大きめのフロッピーディスクです。大きさ的には CD なんかと似た感じかもしれませんね。で、このフロッピーディスクですね、ケー ス, ケースというよりはなんか封筒っぽいこうあのペラペラのものに入っていて、しかもこの窓からですね、ディスクの本体が露出しているので、 あの手でも触れているというような感じになっています。えっ、ー、とこれはですね、さすがに僕も使ったことはないです。あっとまあ、うん、そうですね、使ったこと使った機会はなかったですね。一応まあ、まあの使われている時代には生きてましたけれども、あの周り使った経験はありませんでした。 あともう一つですね、これも現在ちょっと廃れてしまったメディアだと思うんですけど、これは光磁気ディスクと呼ばれるものです。マグネットオプティカルの頭文字って MO とも呼ばれておりましたで。先ほどのフロッピーディスクとほぼ同じ 3.5 インチの大きさなんですけれども、ただこちらの方はです、ね、容量が少しありまして、これまあ使われていたのは20年前ぐらいから15年前ぐらいなんですけれども、 230メガバイトという当時としてはすごい大容量の外部記憶装置でありましたあとはですね皆さんがよくご存知の USB メモリですね えー、とこんなのもありますただし、あのちょっとこれ特殊なのはですね、あのキーが付いてるんですけれども、これ何に使うかというと、あの暗証番号を登録して中のデータを暗号化できるという仕組みになっているちょっと特殊な USB メモリです。えーまあ、我々普段使っているものよりも若干高値段もちょっと高めです。あとはまあ SD カードなんてのを皆さんよく使っているんではないかと思います。えー、と今ですと、あの そうですね、この授業を録画して収録しているビデオカメラもです、ね、記, 憶は 記, 記録はこちらの SD カードに記録されたりしております。えー、最後にと番外編なんですけれどもあの先ほどです、ね、その計算機ということで、えー、と携帯電話も計算機なんですよって話をしましたけれどもちょっとあの携帯電話1台持ってきました。えー、とこんな形の あの携帯電話でしてあのでなんでわざわざこれ持ってきたかということなんですけれどもあの皆さん多分ですね、授業、携帯電話を使ってる人があの iPhone、Apple の iPhone ですね、iOS のものか、あるいは Google の Android の携帯電話 の, あの多分ほぼどちらかではないかと思うんですけれども実はこの携帯電話ですね、Google の アンドロイドを搭載して登場した世界初の携帯電話の機種なんですね。で、あのただし、これは そ, のそれを使うために買ったというわけではなくって、えーと、当時ですね、グ、えーグルが今から十数年前ですけれども、アンドロイドを世の中に出したときに、開発者の人にですねその開発用として使ってもらうために、グーグルが直接、この開発用のキットとして、この携帯電話を売ってたことがありました。 それをこれは僕は個人的に買って持ってたんですけれども、まあ、そういうあの Android DevPhone1 と呼ばれる携帯電話ですで。この携帯電話ですね、ちょっとした特徴がありまして、えー、とこのモニちょっと少しですね、筐体 厚, いんです厚みがあるんですけれども、なんでかというと、これですね、こう、モニターをスライドさせると、あのキーボードが現れます。あのフルキーの物理キーボードが入っていてですね、 でこれで、こう、親指でピコピコ、文字入力ができるという仕組みになっているというので、まあ、ちょっと珍しい形ではないかなというふうに思います。まあ、以上、ちょっと番外編ですけど、あの、携帯電話の、え、アンドロイドの初めての携帯電話の紹介をさせていただきました。はい。ということで、えー、だいたいえっ、ー、と、まあ、コンピューターの紹介は、え、こんなところになります。まあ、もし何かあと質問がありましたら、また後で質問してください。 それではちょっと切り替えますのでお待ちください。